こんにちは。リストについて説明します。Java を使い説明を行っていきたいと思います。リストというのは順序のあるデータのことです。例えば15863223が0番目。 1番目、2番目、3番目、4番目と順序がついているというときに、これらをすべてひとまとめにして扱う、そういうものがリストです。なお、最初の要素を0番目、0、1、2、3、4。 説明を続けていいきたいと思います。今、このリストのサイズは5ですが、要素を減らす削除、要素を増やす挿入により、サイズが増減することはあり得るとします。では、このような リスト15863223を生成するような Java のプログラムを見ていただきます。全体の流れとしては、最初空のリストを作り、その後要素の挿入を5回行います。1 5 8 6、32,23 という順序で挿入していきます。では先頭から少し詳しく見ていきます。Java には標準でリストに関する機能が備わっています。標準のリストの機能をインポートで 取り込むことができます。ここでは、インポート Java util array list、インポート Java util iterator と書いて、アレイリストと e r a レータについての機能を読み込んでいます。このうち、アレイリストの主要な機能については、今回この資料で 簡単に説明していきたいと思います。アイテレーターについては別の授業の回で説明する予定です。ここにクラスがあり、ここにメインメソッドがあります。メインメソッドの中にプログラムを作っています。このプログラムはリストを生成するプログラムです。ここにコンストラクター、 があります。new array list のように書くことで空のリストを組み立てています。このコンストラクターのパラメータの部分に何も指定されていないとか、あるいはこの大なり小なりの記号を使って string というように指定していますが、このことは別の回で補足したいと思います。今回は単にコンストラクターを使い、空のリストを組み立てていると思ってください。この結果は M という名前のオブジェクトに入ります。次からは Add というメソッドを5回呼び出しています。パラメータに文字列15863223を指定しています。このプログラムを実行することにより15863223というリストが生成されるということは 一目でわかると思います。要素の挿入についてもう一度説明します。Java のアリイリストのアットメソッドは要素の挿入です。最初、空だとします。その次に m.add15 で要素の挿入を行うと、要素数一つの リストができます。その後、8を挿入すると15、8のようになり、6を挿入すると15、8、6のようになり、このように挿入を続けていくことで、リストが出来上がっていきます。今から JavaTutor を使って、 JavaTutor のリストについいいいて、て実演していきたいと思います。j a a v は Java などのプログラミング言語の体験・演習ができるオンラインサービスです。今から Web ブラウザーで http://python-tutor.com Http. を開きその後 Java チューターをクリックして始めていきたいと思います。なお、利用上の注意点2つは今までの授業と同じです。Java チューターを使っている途中で次のように赤い四角の表示が出ることがあります。これは過去の文法ミスに関する確認表示ですので無視しても問題ないと思います。 この表示が邪魔になるという場合には、ここに Close とありますので、Close をクリックして消すことができます。使用上の2つ目、JavaTutor ーーを使っているときに PleaseWaitExecuting のような表示が出ることがあります。この場合には10秒ほど待ってください。混雑しているときには s e r v e r b というメッセージが出ることがあります。これは混雑しているというメッセージです。少し待つと、自動で表示が変わる場合があります。変わらない場合には、操作をもう一度行ってみると、問題なく解決できると思います。では、今から先ほど説明した、Java のプログラムを、JavaTutor に入れ、 実行することにより、オブジェクト M が生成されるということを確認したいと思います。JavaTutor では、オブジェクトを確認できる画面が出ていますので、これを便利に使いたいと思います。なお、JavaTutor には、リストなどのコレクションの要素を表示する機能はありませんので、 ここに書いたように表示が出ますけれども、これは正常な動作です。要素の表示については、後ほどプログラムを書いて、要素の中身を確認するということを行ってみたいと思います。後ほどです。では、JavaTutor の画面に切り替えたいと思います。今、www。 パイソンチューター .com のページをウェブブラウザで開きました JavaTutor をクリックしますクリック画面が変わりましたではここにプログラムを入れていきたいと思います入れ終わりましたので実行したいと思います Visualize Execution をクリックしますクリック 画面が変わりました。この画面でラストをクリックし実行したいと思います。ラストをクリック。このように右側に M というオブジェクトが生成されたということが確認できるようになっています。この M は先ほどから説明しています通り Java の ArrayList というクラスのオブジェクトです。 Java のアレイリストクラスは標準機能です。そしてさまざまな機能がありますので、これをうまく使いこなすということはとても便利です。なので Java にこういった標準機能があるということは、この授業で紹介していきますので、覚えておいて便利だと思います。なお これ以外にも標準機能がありますので厳選して便利なもの皆さんに紹介説明していきたいと思いますここに書きましたように Java のアレイリストクラスにはコンストラクター要素の挿入要素の削除要素の取得検索要素値の更新要素数などリストの機能が 様々実装済みです。今から要素数を数えるサイズ検索を行うインデックスオブを実演してみたいと思いますまずは要素数サイズからです JavaTutor の画面です。先ほどのプログラムを消さずに残していたでしょうかエディットディスコードをクリックして「 編集画面に戻ります。ここで、サイズのメソッドを使いたいので、m.size と書くわけですが、表示させるために、システム .out.printf %d と書きたいと思います。%d と書きましたので、数字の表示になります。では、m.size と書き、 これで実行してみたいと思います。Visualize Execution をクリックします。クリック。画面が変わりました。ラストをクリックします。今度は表示5が出ました。この5は m.size つまりサイズメソッドの実行結果が表示されています。このように Java の標準機能である ArrayList のクラスには サイズのような便利なメソッドがすでに備わっているということを見ていただきました。では、Edit Discord をクリックして編集画面に戻り、もう一つ別のメソッドを試してみたいと思います。資料にありますように、今度はメソッド IndexOf を使い、リストの中から6を探したいと思います。 0番目、1番目、2番目、3番目、4番目というようにリストの中には要素が並んでいます。6の検索を行ってみたいと思います。2という結果、0、1、2の2が出てくるはずです。では編集します。ここに、インデックスオブ。 とと書いいいて、て実行してみたいと思います。ビジュアライズエグゼキューションをクリック画面が変わりましたラストをクリックして実行今度は2と出ていますインデックスオブにより6が検索できたということが確認できます今サイズとインデックスオブを見ていただいたように Java のアレイリストクラスには標準機能としてさまざまなことができるようになっていますので便利です。リストについての説明は以上です。ありがとうございました。